那的活动就这样子它是一个活动这个未来东京是一个活动它是从今天开始一直到9月21号就这每个版本内你要通关三个章节那第一章节它是在今天开放你做完就有奖励然后第二章节是下一周开放 还可以领奥的成长必要第三章是两周之后开放是二十四号做完之后也有成长必要的一个勋章因为它是活动所以它就有硬变那有硬变呢就要做任务那做任务就跟做 成, 做成就任务一样你做完就有奖励啊。 还送了一些都纳斯帽子披风点装的一些还有椅子还有通关椅子。我听说他那个 Boss 啊有五首先有五个阶段然后他机制子也很多。他有五个阶段打完之后就会像就拿到一个椅子就这样子。叫那个 Boss 叫 OB 拉是吧因为 尼奥也是很久以前啊 ,2010 年的时候开放过然后那时候等级不够进不去。因<笑>为 那, 那, 那个时候我都我都没有办法练那么高级就没法去接后来是2012年的时候出了塔拉森林其实是塔拉森林把尼奥之城的剧情简化了很多。他也没那么复杂。 然后塔拉森林关了之后很久就没有开过了。塔拉森林是在院 i 的时候 ,214 的时候关了他这里有个商店嘛可以买一些乘也加速器一些箱子这应该是法弗纳箱子然后就是那个高科技电光标的飞飞侠那时候还有个子弹 这飞一下特别希望需要到的一个飞镖也是没有出很久了应该然后这还有个硬币商店会买一些成长类的道具还有成长密钥魔方核心之类的然后后面这一些他说了其实就是也星光交响曲这些东西啊 也就很简单它是一个活动然后有就是要做剧情解锁剧情领取奖励然后他通过做人物获得这硬币然后用硬币来购买里面的道具就是每一个很简单的一个机制吧。所以那么来看一下这一次剧情吧。 他的活动就是直接点灯泡就马上开始了我的名字是阿西亚。a Comuna よりジパングうう他是阿西亚。a You く。You くここまで立派に成長しましたね。m a 今こうして立派に成長して私の前に立っているなんて。ここはカムナ。ジパングの始まりであり、終わりの地。私は、メイプルワールドから遠く離れた別の次元からやってきた亡命者です。私の使命は。 力を持つ者力を持つべき者を見定めることそして崩壊に向かいつつあるジパングを危機から救える者を見つけ導くことが私の天命なのですありがとうございます本当にありがとうございます 私はジパングの誕生を見守った3人の守護者の1人不老不死の剣能により魔法を身につけジパングの守護発展のためにその力を発揮してきましたそれではあなたにジパングの真実をお伝えします ジパングは今より80年後にジパングは80年後に1つの世界がこの世から跡形もなく消え去るのです。突如時空より現れたうねりに飲み込まれていくジパングを私はこの目で見てきました。 高度な技術力によって機械化が進んだ時代ですが人間に生み出された人工知能の暴走により荒廃した世界端的に言うとそれがジパングの未来です未来のジパングの中心は東京ですこの頃のジパングでは人工知能とロボットの研究が盛んに行われ その技術力はメイプルワールドの他の研究機関の追随を許さないものでしたそんなある日ジパングの研究機関で革新的な人工知能 AI が生み出されましたジパングの平和の象徴になるはずだった AI しかし 驚異的な学習能力により自我を得た AI はジパングの民に反旗を翻しました AI は自立兵器を生み出して破壊を繰り返しジパングを壊滅の危機に陥れました ジパング防衛軍は配送に配送を重ねていましたがジパング技術研究所が開発した電子パルスによる決壊で機械兵団を東京に封じ込めることに一度は成功しましたですが決壊を打ち破った機械兵団によって人類は滅び やがてジパングの上空に現れた巨大なうねりにのまれジパングは消滅するのです。 覗い切れないほどの試行錯誤を経て世界を救える唯一の方法を見つけ出しましたそれはあなたに会ってジパングを救う希望の明かりを灯すことですええ、アカシアの影響が及ばないあなたにしかできないことです 様々な可能性を検証した結果間違いないのはうねりが出現すると世界は消滅するということですこれで閉ざされたジパングの未来に飛び歴史に介入できるようになります早速ですが あなたに受けていただきたいミッションがあります心の準備はよろしいでしょうか 一つの希望に、みんなの願いを、ジパングの未来を、あなたに委ねます。 二一零零年台场 是5级我伤害咋这么高起来 所以这个有可能就是他是临时的活动但是活动完了就变成一个正式的副本所以他应该是二百四十多级以上的一个副本有 可, 能有可能是一个很高级的副本他应该每一张都会打一个 boss 但港口就打那个大机器点大的事 s 这些也不是有物质的 NSG 三八给它传好就这个 就是他剧情里面不会去消除其他玩家就其他同时在执行这段剧情的玩家准确来讲应该是二零一零年尼奥之城里面的 Boss 手游也是后来加的。对我以为那些我后面的玩家是剧情里面的、N、NPC 应该是 他没有去消除同时在执行这段剧情的玩家吗搞得有点出戏。 他那个字幕消失的时候哎他有个粒子掉下来所以他星做了特效哇哦哇这是他星做的机制哦，看一下他怎么搞。起来起来 チレチレチレチレ。 就他给我反中立条原像苏那样。其一段机制没有。我不记得哪 りの歴史を作り出すことでジパングは消滅の危機を免れたのです。 たった一つの希望にみんなの願いを。 到了二零九五年一个公园里面 僕, が守る僕の名前は D だそしてこっちは妹のマールこんな状況だけどよろしくね 2095年平和公园这上一次出现这段距离而且二林年且艾年 然后他把那2二零二一年改成二零1 5年 大丈夫大丈夫だ僕たちを守ってくれるの見ず知らずの人をこれ以上危険にさらすわけにはいかないよ命をかけてまでどうしてそこまでしてくれるの 散れ散れ散れ散れ散れなおレこうよれチれチ れ, 散 れ, 散れ 業員亀裂の入った堤防を防ぐようなもので。 どうにも避けられないことでしたそれだけ歴史改変は危険極まりないことですがあなたなら収集できるでしょうそれはまだわかりませんただ一つ確かなのは。 私たちは最善の選択肢を選んでいるということですたった一つの希望にみんなの願いをジパングの未来をあなたに委ねます越。 二零呃二一零二年的秋夜缘 君が使用するその力はこの世界のものではなさそうだな東京が陥落した後常人の息を超えた力の使い手が現れ世界中がざわめいたなすすべもなくやられる人類を救い絶滅の危機に瀕するたびに脅威の力で解決してくれる彼のことを人々は守護者と呼んでいる ここのレジスタンスを含め多くの人々は人間の限界を超えた力でベルガモットを撃退した君を守護者ではないかと期待しているようだがポニチャルは君ではないだろうと否定していてな 因为他是建豪了。哈丫头。 他的坦克把那高架桥给炸了 卢纳斯这个过场动画不就是那个艾里戈斯吗 好了还有发生的魔法弹。起 来, 来, 来！起来！起来！起来！起来！气气气气 起祝起祝起祝起祝他就用祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝 チレンチレンパゼロイデヨチレンチコーンねチレンチレンチレンゼロ 起点起点起点起点起点他应该是活动里面的增益，地图里面的增益。哎，我不可能这么高伤害 齐齐齐齐他应该毕竟要考虑到有齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐齐 かつて私と共に守護者となってジパングの繁栄を望み未来を語ったものそして私の敵として立ちはだかったものですあなたにはあなたには知る権利がありますすべてお話ししましょう アシュレイ、そして私アーシアは世界から特別な力を預かり守護者として古代ジパングを繁栄させるべく務めました。 私は断りました三つの力のバランスを崩してはいけないからです力のバランスを崩したらジパングの繁栄のバランスも崩れるはずそれ以降彼女は私たちの時代から姿を消しました 見つけました2102年の東京でアシュレイを見つけたのです深い傷を負い息も絶えらえになった彼女は自分の魔法と槍を使って機械兵団と戦っていましたアシュレイは未来の東京に降り立ちたった一人で機械兵団と戦っていたのです アシアクロニクルの呪爆を断ち切ってジパングを助けようとする彼女の計画はジパングを消躍させる高エネルギー体を取り込み守護者の体内に封印して制御するといった内容でしたさらに守護者の力を使って世界を再生させることドナース 阿雷还有他叫位叫阿西啊。这三个人都是在这里面的时候阿人面的时候阿修雷看这些人在这里面的人在这里人我看我的 ジパングのためなら私の命なんていくらでもどうしてまともに相談もしないで動いたの私の持つ不死の力があれば十分にアーシアの魔法力じゃ心もとないもの アーシア私は過去の100年間を数えきれないほどさまよい千年何世紀もの時間を繰り返し一千万以上の未来を見たよただ封印するだけじゃ解決しない私の役割は方法を見つけてエネルギー体を封印し守り抜くことアーシアの役割は 私たちを助けてくれる鍵を探し未来を守ることこれが私が見つけ出した唯一の方法なの協力してくれるよね私は声を出して泣きました涙が止まりませんでした結局私は 彼女の言った最後の計画に沿って、不老不死の力を与えて、時間跳躍の力を得ました。そして、高エネルギー体が出現し、アシュレイはそれを自分の体内に封印しました。世界を消滅させるほどのエネルギーを封印したまま、抵抗を続けました。彼女は、 最後まで、ジパングの守護者でした。でも、彼女が言った通り、封印だけでは解決しませんでした。巨大なエネルギーはアシュレイを侵食し、制御が効かなくなったエネルギーはジパングを飲み込み、そうやって、ジパングは消滅しました。 あなたと巡り会える日を待ちわびながらそして巨大なエネルギーを封印したアシュレイを阻止しジパングの未来を切り開いてくれるあなたに巡り会えたのです巨大なエネルギー体に対抗できるほど強靭でアカシア・クロニクルに拘束されないもの世界が終末に抗えるように 願いの炎を守り抜くことができるものあなたこそがジパングの救援者なのです憎しみの連鎖は止まらないのねデュナス 厳しい戦いになると思います。あなたの無事を祈ります。 应该 在, 在讲解这次活动就有个超级斗然加速器这应该是第一章到此为止了那他这也有应该是有个传送门他不然倒了这就第一章应该结束了 第一张要结束哦这这个就是他金币商店他的子弹高科技电光标都是一亿五金币而且有个加速器可以买两个买两个这是法弗纳法弗纳黑色武器的也是个药水 就他就你任务获得的硬币拿来买这些药水核心才有徽些章。他的徽章也没有说他也没有说 你, 你要达到某个阶段他才解锁这样子。他一下子全部把它显示出来。 啊火花这个工匠之魔方还有巨匠之魔方还有那几重，就两个吧就两个的商店然后这是活动里活动里面 哦就是你做完第一章之后他可以获得这些奖励而且他活动硬币是以道具的形式显示所以这东西不要丢有有勋章 嗯他应该还有个打猎啊。没有。行。那剧情的部分先看到这里了。